すすりて天外まとい万鐘等しく写し削らぬエンダー協定どうかどうかおもてろおもてろおおおお you